演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日は チ, チャンネル登録よろしくお願いしますこちらのジョームスオートさんフルーツク ラ, クランチシリアルとフルーツクランシリアルを食べたいと思いますとはやっぱり何か違うのか な, な, の方がいいのかな今回は こちらの牛乳を使います使う使ういや使うかまあではまずはクラシックランチしら食べていきたいと思いますクラシックってことは昔ながらっていうのうかなどんな感じなんだろうこんな感じですねあーどんな感じなのかなでは 牛乳かけてみます。甘くてすぎない方がいいのかな。はい、こんな感じかな。では。おお。結構一面入っています。では、いただきます。あ、あら、思ったより甘さがしっかりしていますね。こういうのいいですね。 音も心地いい。音、やみつきなりそうです、はい。次はこちらのフルーツランチ。こちらもかけていきますね。さっきのや、シリアルって言ったら、さっきのクラシックプランチと同じようなの、やっぱりドライフルーツはちらちら見えますね。色的にはこっちの方が豊かですね。では、牛乳かけていきましょう。 置けたつもりでも意外と吸っちゃって少なくなったりするっていう不思議ですねはいこんな感じですではこちらもいただきまーすなるほどいろいろ楽しめるのはあなたの方なんですね時々硬くて時々甘酸っぱくてそれでもザクザクしていて美味しいですこちらのクラシックシリアルは シリアルがザクザクとしてコーンフレークとはまた違った食感が楽しめるだけじゃなくて甘さが意外としっかりあって美味しかったですねそれが牛乳にうまく溶け出すので牛最後に残った牛乳を飲むとそうまた甘さが広がって美味しいです昔からコーンフレークとかをやると最後に残った牛乳を飲むのが好きなんですよね自分はだかこういううまみ甘みが溶け出していてそれが口の中で最後を閉めてくれるあれが好きなんですよねとそういうのは完全に牛乳の魚で 感想になっていま、ね、でこちらのフルーツシリアルは先ほどのクラシックランチと同様のシリアルに加えてドライフルーツのバナナリンゴパイナップルレーズンなんかも入っていてそれらが口の中でまた違った硬さの食感と甘酸っぱさを出してくれて美味しかったですやっぱり自分はこっちの方が好きですねシリアルのみを楽しみたい人とかはこちらのクラシック それれ以外ににもいいろんな味と食楽しらたフルーツと区別されていますねどちらも美味しかったですがやっぱり変化がある方がいいのでクラシッククランチをこちらフルーツクランチをこちらの点数とさせていただきますいいですねまあ、こんなに一気に食べるものじゃないと思いますけどそれで「ほぞ今年血を調べるかな早々に」うちの職場の健康診断ってだいたい年明け早々に行われるんですよね ここんなことやってるからもう1年不安で仕方ありませんまあそのもしこういうことができなくなったらまた連呼報告いたしますねそんなことしたくないですけどご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演武永遠パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします